話すきるはじまるよ月赤ちゃんがドーンということでね今から母ちゃんに頼まれて森の奥に住むばあちゃんにマフィンを届けたいと思いますということで早速行いってみよう あーばっちゃんは好きやねんけどこの森なんか怖いねんなオオカミも出るっていうしなやだなやだなと思いながら進んでいると<音声>うんこ踏んでもーた前は、まあ、え, えんかーい運がついたってことでなんかええことあるやろえらいポジティブやなしかし<笑> ちゃばっちゃん家に行こうっとってお神おカミおやん全然うんないやんへいぎょうばっちゃんのとこに行くんかいやかずけんせやえらい陽気な狼やなほんならあそこに花畑あるからついでに花持っていってあげなほんまかええこと聞いた ほなそうするわなんやオオカミ意外とええやつやんばっちゃん赤ずきん来たでー風の具合はどないやってばっちゃん耳めっちゃ大きないうんそうでっかくなっちゃったーってなんでやねん 赤ずきんちゃんのかわいいよく聞きたいからやんか、うん、そうかそうかでも目もやたらおっきいけど目ん玉落ちるでうんもう落ちそう押し込んでーってなんでやねー赤ずきんちゃんのかわいいお顔をよく見たいからやんか あとなこれはちょっと言いにくいねんけどばっちゃんもしかしてあの伝説の口先女そうそうそう私綺麗で、なんでやねんあんたを食べるためやーえー、まさかの人並みうわ腹いっぱい さすがに2人は食べすぎたかなギブ<笑>お日様の下でちょっくら昼寝でもしようかな<笑>ああ今日は食べ物取れへんかったわ嫁はんめっちゃ怒るやん家帰るの怖いやんおっ女のところに 超えた狼が寝とるわあっチんキンちチっキンなチョキンチョキンチョキンょっきんなと。 せいひ赤月ちゃん大人の魅力オラばっちゃん2人とも食べられとったんか悪いやっちゃでおっしゃ代わりに師でも詰め込んどいたろああよ う, う寝たまだ腹いっぱいや水でも飲もうかな 腹いっぱいすぎてなんや動きづらいわー。うわあ、落ちたー。暁んちゃん。もう寄り道したらあかんで、ね、あんな悪いおんねんからな。うん。